話を伺うのは甲斐院長先生です。よろしくお願い致します。よろしくお願いします。はいえー、今回新しく新設された歯科口腔外科ですが、はい、これ新しく新設したその背景は何でしょうか。はい、あのー、まず一番大きな要因は熊本地震だったんですね。うんえー、熊本地震の後、まあ、皆さんが不自由を感じ取られるように。麻、う、生、ん、地区で、まあ、歯科の治療を、まあ、しないといけない患者さんが。うん 例えば入院を含めて歯科の診療をしないといけないような患者さんがおられたときに、うん、なかなか阿蘇地区で入院ができるような施設がないので、うん、多くの患者さんが熊本市内まで行かないといけないんですが、うん、その時にやっぱり峠越えの不自由な交通環境の中で通院とか入院をしないといけないということが分かりました入院をしないといけないような歯科診療というのは例えば血をサラサラにするようなお薬を飲んでて、うん 抜消しないといけないような患者さんがいた場合に、うん、やっぱり入院して一晩二晩経過観察をしないといけないんですが、うん、その様子を見るために入院が必要なんですが、うん、そういった設備を整えた歯科施設が阿蘇にありませんでした、うんうんえー、まあ患者さんの要望が非常に多かったのとあと歯科医師会の先生方からの、えー、要望も、えー、多くて阿蘇地域で 入院で歯科診療ができるような、うん、特にまあ航空外科の領域での歯科診療ができるような診療、うんえー、施設の、えー、要請が高くて、うんえー、当院に歯科航空外科の開設を決めました。うん、あの歯科航空外科を担当される高宗先生、あのどんな先生でしょうか。はい、えっ、ー、と今までですね。 波の診療所で歯科診療していただいたんですが、うん、昨年の7月に日本口腔外科学会の専門医を取られたような専門性の高 い,、うんうん、高い技術を持った先生です阿蘇医療センターで歯科・口腔外科を担当される高宗康夫先生ですすよろしくお願いしますよろしくおお願願いいまます えー、先ほど院長先生からはこの科の新設の背景をお伺いしましたが、はいえー、今後歯科航空外科はどんな役割があると思われますか、はいえー、歯科航空外科というのは、えー、虫歯治療や入れ歯の治療などまあ、いわゆる一般歯科治療を除くお口の疾病全般を扱う診療科です、うん、まあ、具体的には、えー、親知らずの抜歯とか、うん えー、骨に埋まっている歯の抜歯とかですね、うん、あと顎関節症、うんあのー、他にですね口口腔ののののおの中の腫瘍とかそうういったのを取りり扱う診療科になります、うん、でこれまでですね阿蘇、うん、地域にはなかったこの歯科口腔外科という診療科ができることで阿蘇群市の住民の皆様方へです、ねうん、安心してお口に関するさまざまな病気を治療していくことができるようになります。うんうん でそしてもう一つ大事なのが、はいえー、イカシカ連携というものです、うん、この「イかしか連携」というのは、まあ、例えばがんの治療中のです、ねえー、患者さんが、まあ、抗がん剤などを使いますけど、うん、その抗がん剤の副作用で、まあ、お口の中があの粘膜があの炎症を起こすと口、うん、内炎のような状態を起こして。うんはい でまあ、食事が取れないとかいうことになりますのでそういった治療もこちらの ODA を行ったりですね、うん、あと、えー、心筋梗塞や、うんえー、脳梗塞などの予防のために血液がサラサラになるお薬を飲まれている方結構多いんですけども、うん、こういう方に抜したとかですね、うん、口の中の手術をしますと、うんえー、血が止まりにくくなります。うん で血が止まりにくいので、もうあらかじめ入院して、ですね、うん、そういった方にはあの入院した状態で、えー、実際抜歯とか外科処置を行って、うんで、止血したのを確認してから退院してもらうと、うんうん、ということで、まあ他の病気をですね、うん、治療中の患者さんのお口のおトラブルとか、うん、そういうのを、まあ、担当医の先生と一緒に、うんまあ、連携を取りながら、うんえー、治療をしていいくととうことになります、うん、あの今伺った、その、医科、歯科、連携。 はい、ちょっと聞き慣れない言葉なんですがあの治療を受ける患者私たちにとってはこれはとても頼もしいシステムですよ、ね、そうですね実はこの医かしか連携というのはです、ねうんまあ、多種多様でして、うんまあ、システム化するのが非常に難しいんですけども麻生、うんまあ、医療センター内ではもちろんですけども。うんうん 地域の先生方と力を合わせてえ、うん、地下航空外科と医科しか連携を両輪としてま、うん、その地域医療を盛り上げていきたいと思っております。うん、あの新しい設備もですね。先ほど少し見せていただいたんですが、あの最新式のものがね。はい、揃っているそうですね。はい、で、あのうちはですね。やはりあの？ そっちに来てみますとやっぱり高齢者が多いですので、うん、車いすだとか、うん、なかなか足が不自由に動かない方がいらっしゃいますので、うん、そういった方に合わせたこういった歯科ユニットも設備として今回取り入れておりますので。うんうん 麻生医療センターの歯科口腔外科、えー、2月からです、ね、受診が始まりますがあの診察を受けるにはどうしたらいいんでしょうか、はいえっと、まず診療日ですけども、はい、診療日は火曜と金曜の週2日、うんえー、完全予約制で、うんえー、まず初診の方はですね通常の虫歯治療とか、うん、入れ歯やかぶせ物などの治療はです、ねうん、原則として行っておりませんのでご、うん、注意ください。 くださいはい、えー、高宗先生にお話を伺いましたがこの歯科口腔外科あの私たち市民にとっては専門的な治療が地域で受けられる、まあ、こんなに嬉しいことはないんですが院長先生は今後どのようなことを期待されますか、はいえーまあ、以前の、えー、この放映、えー、でもお話をしましたように、うん、がん科学療法センターを党員で立ち上げましたけれども。うんうん やはり阿蘇地区で阿蘇の患者さんたちがいろんな疾患に対して治療ができるような体制を今後も展開していきたいと思います、うんまあ、その中で歯科口腔外科ができることによって先ほど高森先生からも話があったように「医科・歯科連携」といいまして、うん、医者と歯 科, の歯科医師の先生たちとの間でいろんな疾患をまあ 協力し合って診療していくっていうような体制はできないかなということを考えています、うん、はい。麻生医療センターだより今回は2月に新設された歯科航空外科についてご紹介しましたどうもありがとうございましたありがとうございました